ウルティマファーミングライセンスの支払いが完了するとファーミングユニットというトークンのファーミング用製品を購入できるようになりますウルティマトークンで一つの方法でのみ支払うことができますではウルィマファーム .com の個人アカウントにアクセスしてくださいライセンスまで下にスクロールしメニューからウルティマファーミングユニットを選択してください 開いたページで利用可能なユニットを選択し、Purchase ・購入をクリックしてください。ユニットの購入は Ultima トークンでのみ可能です。開いたウィンドウに Ultima コインの金額と指定の金額を転送するウォレットのアドレスが表示されます。モバイルウォレットのアプリケーションを操作しやすいように、アドレスは QR コードとしても利用できます。支払うには指定された金額の Ultima トークンアドレス列からのウォレットに送信してください。 画面に表示されている正確な金額をお送りください支払いが完了したら支払い通知を待つ必要がありますこの説明の後ユニットの購入に関する質問がなくなることを願っていますさらに質問がある場合はサポートチームサポートアットマークウルティマハームドットコムにいつでもご質問できます高い利益と素晴らしい成果をお祈りします